キリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート5になりますそれではご覧くださいそれでは前回この字の段落ちを追加し終わったところからです まずは長方形モールドを追加していきます。 調整が終わったので 0.4 ミリのタガネで取っていきますスタート位置とゴール地点にタガネを押し当ててからタガネを走らせていきます。 この時鋼の刃がパーツの面に対して平行にして彫ることを注意して彫っていきますそれだけでも長方形の歪みがそれなりに減らせることができて後で調整する時かなり楽になります 底面を整えるために、モールド幅に近いタガネで、縦方向からも掘ります。 箇所が終わりました。こんな感じで、残り3箇所もやっていきます。全体の調整は終わり、4箇所できたのがこちらです。 それでは次の長方形モールドを掘っていきます。 ここからは、同じことの繰り返しです。何箇所かやってるうちに、思い出してきて、少しですが、スピードアップしてきました。 こちらも4箇所が終わりました。 ここひけ処理に使ったパテは剥がれてしまいました横にもまた長方形モールドを掘る箇所があるのでそれが終わったらまたひけし理をすることにします ここも完了です。次はマルモアルドの準備をしていきます。 ここでは貫通しないように開けていきます。これをするとき、本当はどの面が何ミリ、どの方向に印がずれていたかを把握できているといいのですが、それで確認違いや記憶違いがあるとかなりずれてしまうことになりかねないので、メモリ付きシールをどれだけ正確に貼って、どれだけ正確に印をつけれていたかが最も重要になります。 ミリのドリルで下穴を開けた後は1ミリのドリルで穴を広げていきますここでは垂直に開けることに重点を置いて決して押し込まずに開けていきますプラは柔らかいので少しでも押し込みながら開けてしまうとすぐにプラがドリルに持っていかれてきれいな丸が出なくなるので。 慎重にやっていきます。 それではまた引け処理をし直していきますすじりが埋まってしまったので掘り直します。 修正が終わったので一旦たリを取っていきたいと思います。